w h o u 大地の声を聞け、すべての声を包み込み、風とともに舞い上がれ。 チーズ I'm gonna see!